皆様新年明けましておめでとうございま す, まとうございます昨年は阿蘇市政に対するご支援そしてこの WEBTV あそをご視聴いただき誠にありがとうございまし た,、うんましたえー、今年も WEBTV あそそしてこのようこそ視聴室ではさまざまな企画を盛り込みながら番組作りを進めてまいりますので<笑>ぜひご覧くださいさて視聴、えー、今年初めての、はい「 えー、ようこそ市長室ですが、はいえー、年が明けて、まあ、熊本地震からの復旧・復興が着実に進んでいるようにも見 え,、はい、見えますがまずは昨年の2017年を振り返って、はいえー、お話を聞かせていただけますでしょうか、はい、あの去年は、うん、やっぱりあの年頭少々あ最初に、うん、あの復興元年と言われた年でありました。はいうん 私たち、阿蘇市においても、被災をされた方々の生活再建、うん、そしてまたあの産業の再生、うん、かつあのインフラの復旧を早くやって元通りの生活に戻りた い,、うんはい、そんな思いで力を込めて取り組んでまいりましたけれども、まずその中でも農家の方々が、農地がいろんなところに被災を受けた。うんはい果たして 作付けができるだろうか、うん、そんなことを心配をしておりましたけれども、うん、全部が全部、まだあの復旧はしてなかったんですけれども、うん、あ の, 急, あの急いでやって、うん、そして作付けがやっぱり前に進んだということは、すごく大きかったなと。うんうんはい 思っております、うん、それと同時に、うん、阿蘇山上に行く道路も、はい、あの閉鎖されたままでしたけれども、うん、あの去年の、うんあえー、工事を境に、はい、そしてあの無事、えー、あの山上の草千里までは、はい、あの行けるということになってまいりました。ま、は、ま、いうん、まだまだたくさんのことがありますけれども、うん その中でもし7月ですか、うん、あ, のあアソボイそぼーいが、いつもあの観光列車として来ておったんですけれども、例、はい、の放射線がああいう状態で、うん、全くあの来れないということで、うん、あの大分の方から、はい、あの7月から、うん、そして12月までの運休ということで来ていただく、うん、ということは、すごく良かったなと思っております。うんうんはい、それと同時に あのジオパークがいよいよ今年が、はい、あもう正念場で世界のユネスコジオパーク審査を受けるわけでありますけれども、はいうん、去年あの、日本委員会が審査に来られて、うん、その時がこういう地震の中ではあるけれども、うん、なんとか条件付きで認定の方向で日本委員会も取り組んでいくんだと。うんうん いうことで、えーあの、いろんな課題を抱えておりますけれども、その課題を一つ一つクリアしながら、昨年の暮れには、なんとか日本委員会の方にそのいろんなあの取り組みの考え方をあの提出できたということで、今年は。 ぜひともこの8月にまた震災の方が来られると思いますけれども、はい、世界から、うん、あの勝ち取っていきたいと思っております、うんはい、あの他にもあの5年前の、うん、私たちの九州北部豪雨災害、はい、外輪山はもちろんですけれども阿蘇、うん、山の方もやられました、うん、もちろんあのカルデラの中は高森町も それから南阿蘇村もすごくもう、うん、あの崩落をしたり、はい、あの不幸にもあの亡くなられた方もおいででありますしあのそれを振り返ってみると、うん、平成2年の時もそのような状態であった、うん、なんとかしてあの国の直轄作法事業を導入をしてそ、はい、してあの生活がより安心して、うん、あのできるような。 そんなあのこの阿蘇に持っていかなければいけない、うん、南阿蘇村と阿蘇市と高森町と三者一体になって、うん、その規制会を作って、うん、今現在でも中央に対して一生懸命予算の要求と事、うん、業の認定ですか、うん、そのことをお願いをしておるところなんですけれども今年はなんとかそういう手応えがつかめるといいなと。うん ということを思っております、うん、またあのちょうど10月頃だったですか、はい、我々は世界文化遺産を目指しながら、うん、いろんな宿題を一つ一つクリアしつつありますけれどもそ、うん、の草原の一つである和菓子の文化的重要景観として。はい 認められたととということもこもれままたた大きかったと思っ思ております、うんうんうん、そういうあの前向きな取り組みが確かにありますけれども、うんうん、住民の皆さん方が一番心配しているのは、あの57号線がいつ原動として通ってくるのか、ねうん、イコールあの子どもたちの通学にもすごく影響を与えている、はいうん、あの JR のあの放線がいつ開通するのか。はいうん そのことがすごく関心度が高いと思います、うん、そんなことをあの考えると、うん、やっぱり現地を直接、工事の進捗状況ですか、はい、見ていただいた方がいいだろうということで、うん、国土交通省にもお願いをして、うんあの、女性団体の方にも見ていただいたり、うん、もちろんあの議員の方にも見ていただいたり、はい、そしてあの各種団体の方。うん また区長さんにも見ていただいたりということで、はいうん、その見てもらった現状の姿というものを、住民の皆さん方に、まずはあの情報としてお知らせすることが大事である、うんうんうん、もちろんあの、阿蘇市の広報の中でも、そのことはあの伝えていきたいとは思っておりますけれども、あのそういう大きな課題も残したままの、あのやっぱり今年になったのかなと。うんうん ということを思ってますので、うん、もっともっと希望の持てる、うん、そしてあの復旧から復興につながる、うん、あそ市というものを力強く、うん、これからはまた歩んでいきたいと思っております、うんうん、あでもあの一つだけ言い忘れたことは、はい、57号線の中であの北側あルートですか、うん、新しいあのトンネル化がありますけれども、はい、それがあの去年の6月に、うん、あのトンネル工事が今あの行われるということはすごく 嬉しい限りです、うん、そんなことかなと思いますけれども、うん、まだまだたくさんありますけれども。そうですね 昨年は本当にあの復興元年としていろんな取り組みも進められてきましたが、はいえー、復興元年の次の年、はいえー、今年の2018年なんですけれども、はいはいえー、どういったあの取り組みだったりまたいろんな対策を考えられていらっしゃいますかそうですねあのやっぱり身近なところで、うん、あの自分たち の, その生活再建はこれからもしっかりと応援をしていく、うんうん、仮設住宅 に入ってる方々の不自由な点とか、うんはい、あるいはこれから自立していく。上においてのいろんなあのアドバイスと相談。相手には？ これはもう継続してあのやっていかなければいけないと思ってますし、うん、一方の方では、はい、あのいろんな施設が、うん、あの地震によって壊されました、はい、あの私たちが子どもたちもあの競技をやってる農村公園アピカ、うんはい、これもあのこの1月には、うん、ほぼあの工事が完了しますし、うんえー、またあの5年前に水害であった、うんうん、あの大切な あのお年寄りの方をお預かりをしておった施設、はいうん、常時園ですね、はいえー、この入所された方々も、早く阿蘇、うん、に帰りたいという切実なる声を受けて、うんえー、今日まで取り組んでき、ようやく、 あの民設民営と阿蘇上司園として新しく3月までには出来上がってきますのでまたそういう方々が帰ってきて安心してあの暮らしていける、うん、そんな施設の受け皿ができたと。うんうん ということはすごく大きかったなと思っております、うん、それとか、やっぱりあの大きなところで言えば、観光で す,、ね、ですね、昨年からあの一生懸命、阿蘇観光の在り方について、関係の方々と一緒に協議をしてまいりましたけれども、うん、ぜひともこの3月のどっかの時点には、3年半ぶりに、加工・見学ができる。うんうん そんなあの安心をきちっと担保した、はい、あの対策を、うん、今、練っている最中ですから、うん、実 絶, 絶対実現をしたいなと。うん 思ってますけれども今環境省の方と和菓子の方で、はい、道路の整備とか、うん、あるいはあの避難の対比後の問題とか、うん、あるいはあのガス検知器を今つけてもらってますしまた、はいうん、転落防止策ですか、うん、これもやっていただいておりますので、うん、あとはそういうことをきちっと確認をしながら、うん、そしてあの安全な加工見学を。うん あの多くの皆さん方に、はい、それを一つ の, あの地震からの復興の象徴としながら、はい、九州の観光の中心地としてのよみがえりをやっていきたいなと、うん、あの思っております。はい それとジオパーク の,、はい、あのさっき言いましたようにもうあの8月に審査員が来ますので、はい、正念場ですから、うん、なんとか力を合わせて、うん、あのそれが良い方向に、うん、あの向かって、うん、そして9月に行われる世界審査で無事発表されて、うんえー、あのユネスコジオパークとして再認定されるように、はいうん、あの頑張っていきたいと、はい、あの思って、えー、おるところなんですけれども、うん、それとか自身で。 やられた私たちの大切なあの波の地区の方の庁舎がひび、うん、が入って大変な状態でした、うん、あのそれを今年からい、うん、よいよ本格的に新しい波の市町 の,、うん、あの庁舎建設にあの入っていく予定をしておるところなんですけれどもそういういろんなことの前向きなところをしっかりとあのやりながらあのこれからの 阿蘇市の新しい地震からの生き方と在り方と目標とそういうものをしっかり住民の皆さん方と一緒に共有をしながら大きな一歩を今年は踏み出していきたいとそんな決意を持っておるところです。 はいうん、あのいろんな抱負を伺いました、あの今年もさまざまな明るい話題も、ねはい、たくさん待っていますので、はいえー、その一つ一つを WebTV アソでも皆様にお伝えしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたしますでは、ここで恒例のクイズですが、今月はどんな問題でしょうかそうかそですねもうこれはもう、以前からあの僕が挨拶をさせていただくとき。はい 一番最後の方で完結明瞭に表現をする言葉で健康がなんとか元気がなんとかと。 はい、いうことをよく言いますけれども、うん、そ の, あの二文字は何でしょうか、うん、ということが、はい、あの今年の年頭にあたっての一番大切なクイズとして、うんはい、あの提案をいたしました、はい、あのこの「ようこそ」視聴室でもたびたび視聴が口にされている言葉でもあります。うんはい、健康がままるる元気な、うん うん、この中に入る言葉を、えー、クイズの答えとしてお寄せください、はいえー、ヒントはですね今年は犬年ですけれども犬の鳴き声はワ「ワンワン」ですねワン、ね、ワンが何かの数字をこう表してるというかういいうちょっと、あのーえー、分かりやすいのは分かりにくいよう な, なヒントでございますが<笑>、えー、そちらを参考に、はい、健康が 元気があるという、はいえー、数字がね入る答えですので、はい、ぜひお寄せください。はいえー、今年初めての、えー、ようこそ市長室は、えー、昨年度2017年を振り返り、また今年の2018年の抱負を、えー、佐藤義置麻生市長に伺いました。どうもありがとうございました。はい、今年も頑張ってまいります。よろしくお願いお願いたします。クイズの正解者の中から抽選で、お菓子のみゆきから、洋風饅頭 新月8個入りを2名様にプレゼントします。アソ・オグニ・ジャージー・ミルクの練乳と濃厚なチョコレートで作った洋風まんじゅうです。こちらはオンラインショップアソモで取り扱っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記してメールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは